天空なごみ秋声近づくそこに美しき乙女たち現れる。 「あじた乙女の姿。 白雪ポンポンと降り注ぎ辺りを白金に左側へ 天よりに差し込むみそ汁をひ